チワチワ傲慢の魔女キュファンな。でも本当に私たちでいいのかしら。うーんいいと思うな。予告って一回やってみたかったな。そうよね。あそうだちょっと聞いてよキーフォン。何何ルバー。ーこの間駅ドナの家に遊びに行ったら地下室から不気味な音が聞こえてきたのよ。カコンカコンって怖くない。ルバー、怖い話する才能ないな。この音。 生きて地下室の扉をドカンと開けたのよ。そしたらドカーン！エキドナとセクメトが二人で卓球してたのよ。なるほど。魔女だけにな。ええ、ー 失, 礼しし失礼しました。次回ストレートベッドよ。あっ。